ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。武蔵野線の、えー、電車をね、一通り撮ってきましたんで、はい、動画にまとめました。 はい、北朝霞台駅にいます。まあ、これからね、えっ、ー、と、府中本町駅まで行ってみたいと思います。<音楽>府中本町駅に到着しました。 これねもう別の日なんですね、天気が違うし、あとこれ朝ですよね、なんでちょっとね別の日に撮ってまーす、これが武蔵野線でーすなんかね、駅の上を道路が渡ってるんですよ、左側にあの高架橋みたいなのが見えますよね、そこが車ですね。 で車がね、あのー、線路を越えてあのー、走ってくんですね。不思議な構造をしている駅です。 中本町駅からちょっとね、えー、駅から出てそれで近くの路線橋にやってきましたこのね路線橋はあのくるくるねあの曲がりながら登る路線橋なんですねそこからね武蔵野線を眺めてますこういうところからね眺めるのもいいですね 対側からはね、えー、武蔵野線の209系というのが来ましたね。あの前面がね白色があの209系で古いんですね。でシルバーの方が新しいみたいですね。 駅の205系ですねちょっとね空き巣に用事があった時に行って撮った、えー、動画になってます、はい、夜ですねえっと、えー、武蔵野線つながりで、えー、武蔵野南線武蔵野貨物線と呼ばれてるねところの、えー、まあ そこをねね走るブルーサンドです、ねまあ、これも撮ってみました多分長野の方に持っていったタンクの空タンクを多分東京湾の方にね持ち帰ってるんだと思います結構長くつながってますね e 2 3 1に当たるね確率が高くてちょっとね、シルバーの前面がシルバーのやつばっかりなんですけど、はい、結構ね、夜もね、なんか近くでステンレス の, あの電車を見るとね、キラキラしてかっこいいですね。 ちょうど、ね、貨物が走っってていったんで、えー、撮ってます貨物の、ね、時刻がいつ走るのかちょっとよくわかんないんでちょっと、ね、困るんですよね<笑>たまたま、ね、撮れましたねご視聴ありがとうございました最後に写真が2枚ありますこの写真は私が、ね、子供の頃に撮った写真ですね こんな電車が走ってたんですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。